えー、今回の動画は、卓上扇風機になる、えー、アルベルの空調服、まあまあ、薄くてお手入れも簡単ということで、まあ、長袖と半袖の比較もご紹介したいと思います。はいえー、まずです、ね、空調服、まあ、初めての人にです、ね、おすすめのタイプは、やっぱり、ね、ベストタイプです。でっとまあ、理由はです、ね、まずあの空調服をオンにした時の 長袖タイプもです、ね、一応買ってみました、えーまあ、アルペンさんがやってるティ、えー、ゴーラのです、ねまあ、M ファンジャケットです。まあ、今、ここに着てるやつなんですけどね。えー、やっぱり、ね、アルペンさん、デザインうまい。<笑> で長袖なのにあの折りたたむとですねすごくコンパクトになって、まあ、ベストタイプとね同じぐらいの大きさになりますもう一つがあのー、まあ水陸用々の T シャツ、まあ、速乾ウェアなんかを、まあ、着て川遊びとかですね、まあ、運動とか行くことあると思うんですけどその上からこの空調を着ると、まあ、速乾ウェアの上にさらに一瞬で乾きます もう川遊びとか行くときはまあ必須ですねえー、M5 ジャケットもっといいところですね首の後ろにですねフックでパチンタンで留められるところがあってですねここを留めるともう首の後ろを空気が抜けて、まあ、非常に涼しいですあとですね、まあ、よくあるあのー、コーティングがされてる空調服なんかと違って、まあ、ネットに入れれば 選択することができますただまあタンブラー関数はちょっと厳禁なんですけどね、まあ、その辺お気をつけてくださいあ意外とですね知られてないのが区長区ってですね別売りでファ、まあ、ンとです、ね、バッテリーがありますで まずね電力が強い、まあ、イコール風力が強いということなんですけど、えー、つ最新のモデルになるとですねもうすごい短い時間でバッテリーが充電できるようになってます、えー、あと空調区によくありがちなですね遮熱機能といってあの裏面にアルミコーティングがされてるものがあるんですねただあのこちらはですねあのほとんどの製品があの手洗いする仕事になっておりますので そういう意味では日々使う場合はです、ね、やっぱりこのコーティングがない、えー、クジョク の, あのウェアの方がいいかなと思いますそういう意味でもやっぱりこのエンハンジャケット非常におすすめですね、えー、今回おすすめしているこの TIGOLA のエン− 1ジャケットなんですけどもアルペンさんのです、ね、オンラインショップの方で少しお安くなってますでブログの方にです、ね、あのリンクを貼っているのでよかったらそちらから購入できますのでご覧ください スマホ三脚、えー、これをつけるとですね、なんと卓上扇風機になります。まあこれがね涼しい涼しい、えー。ただしですね、あのー、最大の強までするとめちゃくちゃうるさい。 うちでどう、まあ、やって活用してるかって言うとまあ、キャンプの時にですねま炭火を起こす時に使ったりとかですねあとあの暑くて涼んだりする時に使ってます。